まで寝てんだ、ダメ兵士とも異能力、君死にタモをことな立れこから怪我するんだよ。さっさと前線に戻んな。な君こそ我らが神。死にかけた直後に小説かい。ね泣いて感謝しろとは言わないけどさ。 感謝はしてるさ私の蝶いやこれは金属ありがとう天使さん天使<笑>おい 君の方こそずいぶん疲れた顔だね疲れもするさ一度に80人も治療したんだいいしたよこれじゃあ殺すために治すようなもんじゃないかそうじゃない椅数を数えてるのさ君に命を救われた数を今日でちょうど5回目だいなければ僕は故郷の両親や弟に二度と会えなかった君がいてくれてよかった 戦争の手を合していなかった俺の軍ならとっくに諦めて撤退してたろうでもそうはならなかった私がいたから母さんすぐ帰るから手の怪我を放置するとああ、そうさ後方で療養させてやりゃいいなるほどこれで瀕死だ 治せ誰もこの戦場からは出られない死んだ私さえいなければただの怪我でここから出られたのに<笑>半分が怪我をすれば軍は撤退し戦いは終わるけど私がいる限り撤退はないだから負けないおさでみんなが死ぬ 戦争じゃないし瀬祝祝雄離せ離せ心にも限界はある<笑>君を天使だと言っただろうは、まあ、それ以上だ天使だ 戦から3年後、うん、もう一度君の力が必要だ。もう再び地獄に引き戻すだとそれが人の職業か森先生外に出てはいけない。なぜ私の周りでは命の値段が安くなる。これ以上生きているわけには。 どうでもいいよそんなの嫌なら異能力使うのやめればそれができたらできるわけないっていれば全部解決するからね疑うなら証拠を見せようか<笑>これはなんでこれのことは誰にも話してないのに この世には一か所だけ君を必要としない場所がある君は武装探偵者に入る優しさがあるから君を誘いたい能<笑>力なんかなくたっていい